皆様、こんにちは。ドクターカイことちい先生です。今回は少し中級上級者向けの私の行っているオンラインレッスンの内容を紹介させていただきます。医療の分野で働きたい、またはすでに働いていらっしゃる日本語学習者を主に支援しております。 この教材は日本語能力試験 N3 までに学んできた言葉と絵を使いながら説明しております。日本語と皆様の母国語の専門用語は意味が違うものもございます。同じ漢字でも読み方によって日常の言葉になったり医学の言葉になったりもいたします。このような 日本語学習者では、得得の難しい用語の謎をわかりやすく解説しております。確かに、医学用語は、医学の教科書を読めば、勉強なさることができるかもしれません。しかし、皆様が初めてご覧になる、一つ一つの漢字の働きや、その漢字の使い方までは、医学書で学習できるようにはなっておりません。 レッスンでは新しい用語を覚えるだけではなく今まで学んできたことを新しく学ぶことと関係させて勉強いたしますその中でよく仕事で使われる表現の練習も一緒にしてまいりましょう加えて新しい文法表現の解説もいたしますこういった実際の医療の職場で使う表現を声に出して ご一緒に練習いたしましょう。医学分野での職場のマナーもここで少しずつお学びになってください。レッスン内の最後には必ず課題がございます。課題の中でご自分自身でお考えになられた日本語表現が日本語として適当かどうか一度学校出てしまいますと確認するのは 難しいものでございます。皆様の日本語と医学分野でのプロとしての向上を私にお手伝いさせていただけませんかレッスンスライドは Facebook のプライベートグループ内にアップロードいたします。興味がございましたら、下のリンクよりお問い合わせください。 ドクター会はジャパン・ニージーに所属する海外在住のオンライン家庭教師です。2018年7月現在、初回レッスンは無料で行っております。ご連絡お待ちしております。